グリフィンさんこのコグたちが町のストークをきれいに退治してくれたんです燃料がいるそうでコグを連れてくるなんて何考えてんだ俺の町だぞこ、こいつらストークを始末してくれたんです。ちょ、ちょっとだけ燃料を俺の気が変わる前にここから出ていきグリフィンとはようこそコグお前らがぶっかわせたチャーニー今なお健在だぜ俺と共にな なかなかやってきてて飲み事なんさ、いいドッキュだ、クセオラどもええ、分かっています燃料が手に入ったら出て行きますから何にも分かちねえな灰になった奴らを見たかあれは俺の従業員俺の社員俺の家族たちだよそ者に眠りを邪魔されたくねえんだよどこにお前ら故郷にはなその気持ちは分かってるつもりだふぅ、てめえは誰だマーカス・フェニックスだ うん、その名前には聞き覚えがあるぞビジネスだってそこ知ってるかフェニックスさん知らんなどんな利益があるかだ俺も燃料がいるタンまで持ってたのに今はすっからかんだ俺の燃料を取り戻してこいそしたら分けてやってもいいぜ燃料がないのはなぜだ向かいの生成所で燃料の出荷が遅れてるんだ奴ら俺のケーブルカーも返さねえ。いそこで お前らに注文の催促に行ってもらう燃料とケーブルカーを取り戻すんだお前にそれができるかな俺たちははめ寄ってんじゃないだろうなそうやろうとも手を離しあれマーカスこいつらにトラックを奪われたなんとか契約には担保がつきものだフェニックスお前の仲間は俺が預かっておくジジに指一本でも触れてみろ まだじゃおかんからな一時間やる無駄にするな、ね、行きましょうマーカス来てくれると思ってたぜマーカスあんたの燃料を持ってきてやったぜグリフィン完了だ何が完了だよみんな死んじまった 俺の仲間はみんなだどうにかハンマーやローカストや戦争からも生き延びたのにお前らが来た途 た, たんみんな死んじまったコグの死にかどもお前らはいつだってろくなことをしねえ人い痛みと不幸をばらばコだけじゃねえか生きる価値もね、クソやら俺は親友を失ったばかりだよく聞け親友だお前もお前のタワーもこの腐れたミュージアンも地獄に落ちろ 今度たら必ず蹴りをつけてやるぞ首を洗って待ってろ急いで燃料トラックまで運びましょう潜水艦を見つけないと